で味噌汁のほうれん草とそれからえのきとあとだしはねあのパックはもうご自由にここで写ってるのかな<笑>写ってますね<笑>あの何、ー、でもね好きなだしパック使っていただいて大丈夫ですであとそれからお味噌ですねラっプしちゃった<笑>お味噌使いますなんか全部さ準備した段階だったあ<笑>いの給食室でそれから、あのー、お鍋用意してるんですが こっちはですすねほうれん草の下茹ででしますでご家庭ではあいつも動画では保育園ではあの色止めのためにあの味噌汁の葉物とかを茹でてますって言ってるんですけどほうれん草に限ってはご家庭でもね一回茹でた方がいいですそのまま味噌汁の中に入れちゃうんではなくてなぜかというとあのほうれん草ってアクが強いんですねでアクがたくさんあるんですけどそれがえぐみの原因なんですよ でよくあのほうれん草苦手なお子様とかってそのほうれん草の苦みがねあの苦手だったりするんですけどそれをしっかりとアクを抜いてあげるとあのほうれん草の苦みが抜けますの で, でアクってあの例えばカルシウムの吸収をちょっと阻害しちゃったりとかそういうことにもなったりするのでほうれん草だけはね茹でたほうがいいですで大体2センチ幅ぐらい<笑>ちょっとね頭があの緊張してるのかななんか待ってないですね多分今日<笑>本物は、ね。 よく切ってくださいね。あの歯の 歯, 歯の部分は繊維を断ち切ります。で、あの皆さん冷凍のほうれん草を使っていただいても大丈夫です。冷凍のほうれん草って体に悪いみたいな感じで思ってる方がねいらっしゃるみたいなんですけど、実はそんなことなくて冷凍のほうれん草って旬の時期にあの瞬間冷凍してますので、逆に栄養素すごい残ってるんですよ。 残ってるし保ほんとかも使ってない本当にほうれん草だけ野菜だけで作られているので逆に冷凍をストックしておいてそれをね使った方が体にいいってこともありますあのほうれん草って旬が冬なんですよ、えっと、夏場はちょっと栄養素が落ちてるんですねスーパーで売ってるほうれん草って普通に売ってる生のほうれん草よりも実は冷凍のほうれん草を使っていただいた方が夏場で、ね、栄養価が高いとかってこともあるんで私は結構ねほうれん草とかは 冷凍の入れといて、お味噌汁の中に入れたいとかよくしてます。<笑>鉄分取らなきゃってことです。で、えっ、ー、とほうれん草はだいたい沸騰してから2分ですね。茹でますので、であまりね茹ですぎてもビタミン C がねどんどん落ちちゃいますので、2分ぐらいを目安に茹でます。はい、2分経ちましたのでほうれん草をね一旦あげますね。流水に流<笑>します。ちょっとこんな感じの。 アクをしっかりとるために茹でた後にあのにさらに、ね、流水でしっかりと流すようにしてくださいであとは、ね、味噌汁で使いますので一旦置いときます味噌汁準備しちゃいましょう、えっと、好きな、ね、だしパック使ってくださいでおだしとお水 500cc ですね入れていきますで一旦加熱しますあでそうそうだしはですねだいたい5分ぐらい 見立てますすんでで、で、えっと、えのきですね、最後味噌、えっと、汁のえのきは石づきを取りましてで、キノコ類は基本的に噛み切りにくいですお子様がなので短めですね大体 2cm1cm2cm くらいに切っていきますで、キノコもこの時期になると食育をねあの使ったりするんですよだいたいこういうなんか石づきの部分をほぐしてもらったりとかして それ使ったきのこごはんとかって作るとすっごいよく食べる<笑>だからなんか食べないでね困ってる方もたくさんいると思うんですけど意外とねちょっとだけでも野菜<笑>世話しない<笑>ちょっとだけでもお手伝いしてもらうとか何かねそういう風にしてもらうと本当に食べるよくでえっ、ー、とこっちもね煮立ったんでだし取りましてえのき入れます でえのきとかきのこ類はまあそんなに長く煮込んでもそれ以上柔らかくなるっていうものじゃないんでさっとね茹でますまあ量が多いんで保育園では15分20分とか煮込みますけどご家庭なんであの5分ぐらいね煮込めば大丈夫で次は味噌を入れますお味噌じゃあもう入れますんでもうねお味噌汁はね完成ですもう完成 で、お味噌溶きますそうそう。保育園でもね、こんな感じでボールでね、溶いてるんですよそしたら、えっとお味噌入れますお味噌入ったんで、もうね、風味落ちちゃうんで食べますで、もうあのほうれん草は柔らかく茹でてますのであの、ここの中に入れてね、ぐちぐち煮込まなくていいですよもう入れるだけ最後にその方がまあ色味も残りますから、あとね、あのお子様の食事だから 柔らかく煮込まななきゃいけないけと思ってる方結構いらっしゃるんですけど実はあんまりよくなくてしっかりねあの噛めるるよよ。ううにすすっていうのも大事ななんですよなんか最近、まあ、特に外食だと柔らかい食事も多いじゃないですか麺類とかハンバーガーとかね噛めないお子様もなんかちょっと増えてきてるみたいで噛むの疲れたっていうねお子様時々いらっしゃるんですよだからね噛む練習も 教えるっていうのかななんかその食育の一環なので茹ですぎも良、ね、くないです野菜の食感とかも伝えていくのが大事なのであんまりね私は何でも細かく切る茹ですぎるっていうのはおすすめしてない推奨しない<笑>です葵の給食室給食給食嬉しいな何でも食べましょうよく噛んでみんな揃ってご挨拶 それでは皆さんご一緒にいただきますではいただきますうーんあこのだしパックもねしっかりだしが出て美味しいですねうん鰹節の味がすごく効いている今回はほうれん草とえのきの組み合わせだったんですけど割と私が献立を食べる時っていうのは 主菜副菜で取れてない栄養素を汁物で取ろうっていう風に考えるんですね。なので例えば主菜副菜で旅行食野菜とか葉物がなかなかこう使い切れてないなっていう時はこういう風にほうれん草を入れたりとかあとキノコ類もできれば欠かさず取っていただきたいんですよ。キノコ類、海藻、を、あとは芋類とかも なるべく取ってほしいんですが結構この今のは忘れがちなのでこういう風に味噌汁に入れて補うっていう風にしていますほうれん草入りの鉄分たっぷりそれからきのこの食物繊維たっぷりの味噌汁とてもねこれも美味しい組み合わせですのでぜひ簡単に作れますので作ってみてください葵の給食室のミールキットが全国発売されましたその名も子供と食べる魔法のミルキットまずは保育園向けです毎月葵の